私の親友まことちゃんが来る日もう何年も会ってない楽しみだなもうすぐ会えるんだねまことちゃ ん, んお嬢様少しよろしいでしょうかお、まこと様は<笑>何言ってるんですか変なこと言わないでくださいよ 致し方ありません。お嬢様、誠様、お座りください。失礼します。何何なのう、もう。えない。あれ嘘あなた誰？誠ですけど。 なんて絶対無理だからジーブスさん何とかしてくださいこれはお嬢様にも火のあることです中学の入学式も目前にして人様の子を放り出すようなことをしては星里家の名折衛衛様がお戻りになるまではお預かりすべきでしょうた確かに父様と母様に連絡がつくまでならいていい同居じゃなくてお客さんだからね ありがはてなって呼ばないでってばもう だったら何かしかしな「その言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか何故だろうか」「ああ雨の止むまさにその切れ間と」「虹の出発点終点と」「思いの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた」